みは何よりも民を守られた誠の者の不よ すすべて私のせいで仁それでも武士か父上は私をかばって息子を守るため戦で死んだのだ無念はないそれがもののふこれからはお前が意思を告げ 奴の魂はこの太刀に宿っておるこれを父と思え。 私の砦に来るがよい迎え入れよ今日は父に別れを告げろ お導きください。 動けって頼むから言うの言ジェーンどうだった志村殿を見つけお助けしようとしたが会えなくハーンにおじうは嘆いておろうあんたが無事でよかったよ 命を捨てても対馬を救うつもりが今や猛虎に故郷を乗っ取られ味方もいなくなった自分より強いやつに負ける気持ち分かるよ情けないよねでも死んじまったら元も子もない生き延びるためなら何だってやらなくちゃ このまま再びハーンに挑んだとしても返り討ちに遭うのは必要他の手だてを考えねばなるまいそうして志村殿を救い故郷を取り戻そうだったら私が騎兵団ーンの番犬だおぜえてくるまずい隠れなきゃ You're not coming, Harold. Are you c h i m u p and heaven b e r i n h a b i t t bearer. Oh, a quick, o u i l l b o n of more samurai. Having a t n d those h n g e r s t i 馬が逃げちまったじゃないか主の元に戻るようしつけてやる<笑>すごいな猛虎はあんたを探してるお主は逃げろ俺が猛虎兵を引きつけるタカを助けるまでそばを離れるつもりはないよ ではまず火星を得ねばな腕が立つといえば石川先生や足立雅子殿このお二人をタだって腕はいいあの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ城に忍び込める道具だって作れるよでは壁を登れるようなものはタの腕なら挟めしまさ捕まった場所はケチのあたりだったお主は先に行っておれ 後で向かおうあの子は弱いから長くは持たないユナ必ず弟は助ける志村様も 待ってたよ一人で倒したのか来るなら早く来て危うく死ぬところだったよ猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい鍛冶屋を見たって人もいる弟かもしかしたらね金田の入り江の近くに野営があるって聞いた場所ならわかる 力を貸してくれる人は見つかったいやまだ探しておるじきに誰か見つかるさあでたかも手伝ってくれるよもうすぐあの子に会えるんだねお主はいい姉だ そ, そんなことない<笑>兄弟とはそういうものだろうあんたにも兄弟はいるの 俺の身内はおじうえだけだ助けた後はどうするの休みたいおじうえがいらっしゃれば島は救われるからなそればっかりだね勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞお主は弟を助けた後どうする実は考えてる暇はなかった傷はどうもう痛まないほぼ治ったお主の手当てのおかげだ あんた、心の内を明かさない男だね<笑>そう見えるかもな武士ならば感情を御せと叔父上に言われた幼い頃から受けてきた教えだなんだか生きづらそうだそれが物の札 この先に川を見渡せる場所がありそこからなら野営がよく見えそうだあれが野営入れそうにないな数日でしつらえたものならばどこかに隙間がある探すぞ 鷹を助けなきゃ敵に騒がれずに何か手があるはずだあの岩は登れそうだ足場が緩いと崩れる気づかれるよ奥の守りは固そうだ正面の壁は出来上がっておらぬな隙間があるかも 正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込めるそして猛虎をべて切れ伏せるもし手違いがあれば捕虜が殺されるよ何度も見てきたんだ忍び込むしか手はないからねまるで野党だ不満でもあるのかいこの島はかつて賊がのさばっていたしかし武士が乱を沈め 正義をもたらしたのだ我らは誉れと共に生き誉れのために身を捨てるかつて我が父も平和のために命を捨てた私だって同じだよだけど今はやらなくっちゃ叔父上の教えに背くわけにはいかん今は目をつぶって家族を助けたいんだ そうじゃないの近くに寄ってみよう様子を探りたいそれじゃあ暗くなるまで待とう行くぞタカは苦労してるんだ猛子が来る前から守ってやったのだな兄弟だからね タカは盗みを嫌ったけど飢えて死ぬよりはマシだろうやるしかなかった俺も武士になるほかなかっただが教えに背くのはやはり猛虎に殺されてた方が幸せだった恨みを晴らしたいんだろう何だってやらなきゃ 通るぞ蹴鞠られれば捕虜が殺されるじゃあ音を立てずに喉をかっきるしかないね どう見る足を怪我しています。矢が当たりましたね。手追いの熊は死に物狂いだ。ぬかるでないぞ。わかりました。あと追うぞ。この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火のやりかわから逃げてきたのだろう。無本物のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。いやしきことを申すでない。 ここで倒れましたね虫の息ですああすぐ近くにおるないました寄るな生きておるやもしれん。このや傷では死なぬはず見てくださいこの傷の跡は いやではありません死角やりかわだな卑怯者地頭様の背を狙うとさかい怒りを抑えろ人殺しになりたいかこやつのように我らは武士だですがおじうよ 罪人はその命をもってすぐわせねば目をそらすな怒りや恐れで人を殺めてはならぬ誉れを胸に切れ 敵を前にして背を向けてはならぬ命を奪う時も相手を見据えろ情けと覚悟を持てそれが侍の姿だ虚に上ずるは臆病のしるし ジンどうしたタカを探そう見つかるわけにはいかん五感を研ぎ澄まして頭の中まで野党になるんだ